はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生態院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、僕は京都に来てまして、えー、で、ちょっと仲間とですね、あまあ、勉強会の仲間とですね、まあ、あーバーベキューしてですね、えー、まあ、最初にミーティングを行って、で、バーベキューやって、で、ちょっと温泉に行って、 えー、さっき帰ってきたところなんですけども、まあかなりですね、僕もこう髪の毛がですね、本当にこう、何もワックスをつけてないとこう、押さないというかですね、<笑>あの、いうふうに見えるみたいで、あの、前はですね、なんかこんなオールバックにしてたんですけども、あの、僕ももう30に次で1歳になるんですね。えー、なのでちょっと髪の毛を短くしてですね、あの、普通の、すごく普通の頭になってですね、ああ、まあ、 その方がいいとは言われるんですけど、実はあのロールバックのですね、期間が長すぎてですね、あのかなり、えー、今でもなんかちょっと違和感があるというかですね、こういう短いのに。はい、という感じです。<笑>やっていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、僕4つですね、あのまあ、専門で、まあ、あ治療させていただくんですけども、当然4つ以外にもですね、あのーえー、他の症状で悩まれている方が本当に多くてですね、 あ腰痛専門とは言ってるんですけども、じゃあ腰痛しか見ないのかっていうと全然そうじゃなくて、当然、あの、捻挫も見えますし、ああただ、肩こりも見ますし、膝の痛み、股関節の痛み、肘の痛みと、えー、まあ、基本的には何でも見れるんですね。まあ、正直。 あの、ここは見えて、ここは見えないとかってなるとですね、それはかなりの問題なので、まあ、例えば、こう、野球部のこうトレーナーに行って、まあ、肘の痛みとか、えー、まあ、野球型、野球肘とか、今、いろいろ見させていただくんですけども、あまあ、慢性的にですね、あの、やっぱり多いのが、やっぱり肩こりですよね。 あの当然ですねその、まあ、腰痛と肩こりの関連性とかですね首の関連性っていう話も特に、まあ、よくさせていただいてるんですけどもあなかなかですねその肩こりっていうのが改善しないと、えー、それがなぜなのか、まあ、当然ですねあの肩こりっていう部分大体この首のこの後ろの筋ですねあの、まあ、この部分を揉んであげると、まあ、紛れるというかですね あのその時は良くなるかもしれないんですけどもなかなかこう根本的に改善しないと、えー、でこう肩を揉んでも取りきれないっていう場合ですね、えー、でどこを触ればいいのかっていうのを今日お伝えさせていただこうかなと思っております。 で、こう肩こりの場合はですね、こう人っていうのはですね、あの、基本的にこう目が前にしかついていないので、前の作業しかないんですよね。あの、後ろでこういうふうな作業っていうのは、まあ、あんまりないんですよ。あるかもしれないですけど、あんまないんですよね。なので、基本的にこうデスクワークであっても、まあ、物、重たいものを持つ作業であっても、基本的に前、前、前になってくるんですね。特に、こう、巻きがとかとか言ってですね、肩がだんだんだんだん、こう、前に入ってくるような、 えー、肝心どううししてててもなってきてしまうんですねだいたいこの肩のですね一番この端っことこの耳の部分ですねまあここがこうまっすぐの状態になっていればいいんですけど大体の人はこう肩が前に入ってきてしまう、えー、この前に入ってきてしまうことによってこの首とかこの肩周りが引っ張られてこうここに凝りとか痛みとかが起こるんですよねでまあプラスここがこう張りすぎるとどうしても血行が悪くなってしまうので頭痛とか あなってしまうんですけどもなかなか、えー、肩を揉んでも改善されないと、えー、そういった場合にですねやっていただきたいのがこの前側の組織なんですねあの特に腰痛とか肩こりでもそうですけど全部後ろ側ばっかりですねあ基本的に痛くなるので後ろ側をどうするのかっていうことを基本的に、えー、揉んでとか考えるんですけど実はですねあの後ろが痛いんだけど結局原因となっているのは前側とか、えー、いうケースが本当にすごく多いです。 えー、なので、ですねあのご自身ですごく簡単にできるケアなので、ぜひやっていただければと思います。でここの前、ですねこう肩が前に入ってくる原因ですね、えー、っていうのは、ですねこの大胸筋というですねこの胸のですねこの大きい筋肉、まあ、こういう感じで大胸筋がペターンとこの真ん中からですねこういう感じで、ペターンと こ, うこの肩の方向に向けてこうついてるんですけども、こいつがですねこう引っ張ることによってですねこの ガシッとこう大胸筋っていうのはガシッとこう硬くなってですね、この後ろ側を引っ張って痛みが起こってるっていうケースがすごく多いんですね。なのでこの大胸筋っていう筋肉をですね、緩めることによって、こうふわっとこう緩んでくると肩がだんだんだんだんこう後ろに下がってこっちに緩みができてくるんですね。なので、これをですね、ぜひやっていただければなと思います。で、大胸筋っていうのはですね、結構大きい筋肉なので、まあ、ある程度ガバッと大きく触っていただきたいんですけども、この脇のですね、この脇の、まあ、 えー、と一番端っこの部分ですね、端っこじゃない、この、えー、付け根の部分ですね、えー。だからですね、この脇の、まあ、へこみ、えー、え、か、脇のへこみがあると思うんですけど、ここにですね、指を、えー、ガッと突っ込んでいただいて、で、えー、ここの入れ込んで、こっちの親指とこっちの指でですね、こうプレスするようなイメージで、ぐっと触っていただきたいなと思います。で、えー、この真ん中の、まあ、ぐっの筋よりも少しですね、内側の部分にですね、 少し内側の部分ですね、まあ、ど真ん中よりも、えー、少し内側の方にですね、コリコリしてですね、あ、痛気持ちいいなというかですね、えー、筋繊維、えー、コリッとした筋繊維に触れられると思います。ちょっとですね、分かりにくい方はですね、少しずつこうずらしてですね、なんかコリコリしてるなとか、あ、なんかここ効くなっていうところがあるので、ぜひですね、この親、えー、こっちのです、ね、4本の指を刺したところは別にそのままで結構ですので、えー、こっちの親指でですね、 ああ、効くなとか、コリコリなんかこう動かしてみてですね、コリコリしてるなとか、あー気持ちいいなっていう部分を探していただいて、そこがですね、その大胸筋のトリガーポイント、硬くなっててですね、肩をですね、特にこう引っ張ってるような原因になってる部分になりますので、そこをですね、ぐっとえープレスしてつまんでいただいて、プラスですね、つまんでそのままですね、大きく深呼吸をしながら、腕をですね、こう前、前、前、こういう感じですね、 にやってみてみください、えー、こっちに引き引くのもいいんですけど、えー、こっちの方がですね実はかなり、えー、筋肉が緩むようなになってます。なのでグッと押さえ込みながら腕を、えー、中に入れ込んであげるという形ですね。中に入れ込む、中に入れ込む、中に入れ込む、中に入れ込む、大体30秒から1分ぐらいやっていただいて。 必ず深呼吸をやっていただくと、えー、これだけでですねかなり肩のリりっていうのは取れてきます、これだけで。えー、基本的にはこっちが痛いんだけども、えー、前側をやってあげるこの大胸筋っていうのをリリースしてあげることによって、えー、痛みが取れやすくなりますで。なかなかこれで緩まない方っていうのは、腕、肩をですあ首をですねこっち向き、えー、同じこの触っている方向に向けていただいて、ちょっと斜め下にぐっと。 えー、ぶくような感じでこうややっってあげるとと特にもっと緩みすすくなります、はいえー、この感じでもですね、こう肩をグッグッグッってやるとですね、かなり今やった方の、えー、左肩のカーが僕すごく軽くなっていますので、えー、これをですね、ぜひやっていただければなと思います。すごく簡単です。はい、では本日は動画をご覧いただきありがとうございました。